第2競走出走馬の入場です東京競馬2レースは3歳の未勝利戦ですダートコース 1600m16 頭で争われます1番はドラゴンイモン 468kg プラス 4kg 日本柳五 56kg2 番レオ・イノセント 494kg マイナス4小ク拓五 53kg 四、三番はフィールザシルバー、四百四十二キロプラス二キロ。大野拓也、五十六キロ。四番コラージェン、四百七十二キロプラス二キロ。内田博之、五十六キロ。五番は寿エース、四百七十六キロプラス六。バンケータ、五十四キロ。六番スピアザゴールド、四百九十キロマイナス十二キロ。クリストフルメール、五十六キロ。 7番ウィンフラクタル4 5 8キロ増減はありません松岡雅美、5 6キロ8番はエキリブレ4 7 4キロプラス6井上俊樹、5 4キロ9番は緑の息吹4 9 0キロプラス10野中裕太郎、5 3キロ1 0番キングズミッション4 5 2キロプラス4海老名正義、5 6キロ 11番バルトルディ4 9 8キロプラス1 0ロ、トミーベリー5 6キロ1 2番は大和オスカー5 0 6キロマイナス6石橋五5 6キロ1 3番名将アンカー4 9 2キロプラス2芝山雄一5 6キロ1 4番大和レンジャー5 2 0キロ増減はありません菊沢和樹5 3キロ 15番はゴールドレイ4 8 2キロマイナスエダテルオ5 6キロ1 6番はパーソナルブルー4 5 4キロ増減はありません原田一馬5 3キロの騎乗です以上の16頭で争われます東京競馬第2競走は3歳の未勝利戦ダートコース1 6 0 0ルの競走です発走までしばらくお待ちください 東京駅です。東京競馬場第二競争です。二レースは三歳の未勝利戦です。ダートコース千六百メートル十六等。さあ枠入りは。 偶数番号すでに半数が収まっています4番コラージェンそしてダイワレンジャーも入りましたレオイノセント6番スピアザゴールドも収まってあと1頭です16番のパーソナルブルーゲートに収まりました体制完了 スタートしましまたゴールドレイ遅れましたコースタート13番名将アンカーそしてパーソナルブルーが押して並んでいきました3番手はコトブキエースレオ・イノセントダートコースに入って間から6番のスピアザ・ゴールドこの3番手集団に加わっています外から14番のダイワレンジャーそして間はキングズ・ミッションが続いて先端を形成。その後ろからは 12番のダイワオスカーが続いていって内は11番バルトルディ中段です後方から差を詰めていきました15番のゴールドレイが中段まで上がって7番ウィン・フラクタルそのうちに入った4番のコラージェン後は後方4頭です1番のドラゴン・イモンそして3番のフィールド・シルバー9番の緑の息吹が続いていきました最後方8番のエキリブレ3コーナーカーブに入っています 先頭は単独で十四番のダイワレンジャー、ダイワレンジャー先頭いやパーソナルブルーです。パーソナルブルーが先頭でリードは一馬身。二番手は十三番の名勝アンカーが続いていって三四コーナー中間です。三番手には十番のキングズミッション、そして四番手内からスルスル進出。六番スピアザゴールド。その外から続く十四番のダイワレンジャー、四コーナーカーブ直線コースで入ります。逃げる十六番のパーソナルブルーリードは二馬身ぐらい。二番手は十三番の名勝アンカー続いて三番手十番のキングズミッション三頭が構図コ 3橋ぐらい離していますそして、4番手の位から6番のスピアザゴールド差を詰めていきましたそして間から1番のドラゴンイモンなど1番外から7番ウィンフラクタルと4番のコラージェンが追い込んできますさあ先頭変わった10番キングズミッションが先頭キングズミッション先頭2番手は13番名所アンカー盛り返スパーソナルブルーさらには6番スピアザゴールド間から1番ドラゴンイモンと2番レオイノセントも差を詰めて1番外から4番コラージェンも加わってくるが先頭は10番のキングズミッションだキングズミッションゴーリン着、六番スピアザゴールド三着は二番のレオイノセン 10番キングズミッション残り400を過ぎたところで先頭6番スピアザゴールドの追撃を振り切りましたそして3着争いは1枠2頭2番レオ・イノセンと1番ドラゴン・イモン勝ち時計は1分38秒3ゴールまでの 800m は50秒 5600m38 秒4です 直線入り口では前に行った3頭が後続を一旦離しましたその3頭の中から抜け出したのが10番のキングズミッションそして離れた4番手からぐんぐんと差を詰めた6番スペア・ザ・ゴールドは2着を確保3着はその後内からじりじり伸びた2番のレオ・イノセント4着、1番ドラゴン・イモンそして13番の名所アンカーが5着に粘っています 勝ち時計は1分38秒3、キングズミッション、安城はエビナ・マサ騎手。上がりオンハロンは50秒5、サンハロン38秒4と上がっています。1着10番キングズミッション、2着6番スピア・ザ・ゴールド、3着2番レオ・イノセント、4着1番ドラゴン・イモン、5着は13番名称アンカー。確定までしばらくお待ちください。 東京の方も両馬場ではあるんですが時計38秒3ということで、ね、39秒を切る時計が出ていますキングズミッション抜け出して楽勝という感じでした2着争い激しくなりましたが人気のスピア・ザ・ゴールドが伸びてきて2着2番のレオ・イノセントが3着最終図です4番人気1番人気6番人気の組み合わせ単勝10番 12.3 倍枠三3十1 2 1倍 馬連六番十番十一点二倍、馬単十番六番三十点四倍、三連複二番六番十番七十四点九倍、三連単十番六番二番四百五十五点九倍です。確定までお待ちください。勝ちましたのは十番キングズミッション、二着六番スピアザゴールド、三着二番レオイノセント。勝ちタイム一分三十八秒三です。 払い戻し、単賞10番、1230円。枠連3号、1210円。馬連6番、10番、1120円。馬単10番、6番、3040円。三連服、2番、6番、10番、7490円。三連単10番、6番、2番、4 5590円。副賞とワイドはご覧のとおりです。 勝ちましたキングズミッションは父・ン野ロブロイ母・ロイヤル・タバスコ3歳ボバ、えー、平成18年中京記念を買ったカ金オーラの甥に当たります千歳・車大ファームの生産馬主は吉田千鶴さん海老名正義騎手36勝目美保の高木ル久車8勝目です